それでは参りますいまじゃ。野田の野田の野田の祭りじゃかんがらない。 ャンャ「や関東平野のど真ん中」「紫香る夢の街」「東乙女平和の国への」 楽楽た「もゆる話とはいい」野野野「野田の野田の野田の祭じゃやばり前野田の」 ダのつくばかししまい神奈川御しの心りだ心をふれふれよかざく見つかえばよ夢を避け避けよう限る夢はなく野田の野田の Now,「あらららららー、イどおどいしょくいしゃ」「でそで <findings> で<音楽>れ切ってちょっとくりゃしょうゆでちょい」「ってみてすんでみて踊ってちょい」「のだのだのだのだ」 祭りじゃデイビューしてたよね